最近、コロナ感染者数が予約増えているそうですが、オミクロン株対応ワクチンの接種率は、昨日時点で 5.1% でし、ま、た。一方、全国旅行支援の新条件について、国民の賛否ルーも結構あるため、政府は今後、世論の動向や、接種率の推移も見極めた上で、 まだ慎重に対応を検討する見通しだということです。ところで、コロナが意外に怖すぎるように思いますなのでなるべくオミクロン株対応ワクチンを施術しようかなと考えております。<笑>